皆さんこんばんはサピでございます今日はですね、えー、レピーフェスの、えー、出演者の紹介動画ということでコサメさんに登場していただきたいと思いますコサメさんどうもどうもこんにちはいやいやいやありがとうございますありがとうございますお誘いいただいてとっても嬉しいですいやこちらこそありがとうございます本当になんか可愛らしいぬいぐるみちゃんが <笑>はい<笑>えっと、こっちは森の仲間のシマエナガちゃんで、はい、こっちは山根くんです。<笑>あーかわいい<笑>今回出演陣の中で、えっと、唯一クラシックのピアノをこうバシッと決めてくださるのがコサメさんということで。はい はいいありがとうございますあの多分私のチャンネルで小雨さんのことをまだ知らない方もいらっしゃると思うのでぜひ小雨さん の, あの動画あのどんな風に演奏されてるのかっていうのを聞いていただけたらなと思って実は小雨さんがあのちょっと短く動画をまとめて来てくださったので、はい、今からちょっとそれを皆さんに見ていただこうと思います。それでは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 さてさてご覧いただきましたけれどもショパンの演奏動画が。 多かった印象だったんですけれども結構やっぱりショパンをメインで演奏されてる感じですかね、はい、あ、そうですねあのショパンはあの本当に昔から好きで結構よく弾いていますへえ。小雨さんの中で一番好きなショパンの曲ってどれですかうーん、難しいなどれも結構好きなんですけどベターなんですけど、はい、ノクターンの2番 こうがっつり入っている曲よりも割とこう落ち着いてる曲の方がなんかこうなんだろうほのかにこ う, あのこう音楽のフレーズの語尾みたいなところに何かとってもこうショパンらしい感じっていうのがなんかこう感じられてやっぱり独特な憂いみたいなものだったりあのそういうものに小学生とかの時からすごく惹かれてあの演奏しています。 まあ、私自身もねクラシックピアノやってきてた時期があってでやっぱり小学校時代からショパンの曲ってピアニスト目指す中では結構早くからみんな触れる曲ですけどやっぱりあの頃ののんか弾いてた感じと今弾く感じって全然違うなって思っていて、うんうん、あ先生に言われるがままにそうやって弾いてたけど、うん、なんかやっと大人になったらようやくその意味が分かったみたいな、うんうん、<笑>この理解度の。 頭をそのまんま過去に持っていっててこうだよってやるら、うん、<笑>ピアノってこう結構弦が太くて長いから音を出すの私もすごい苦労していて実はなんかこ う, こうずーっとフォルテが続く曲とかクラシックあるんですけどそれでついこの前弾いた曲はえっと全部通して弾くと25分ある曲なんですよ通して弾くと。 で分はい、休, み休みなしなしんですよ<笑>あの「シューマンの『シャリクサ祭』っていう曲なんですけど結構長い曲でやっぱりそういう曲だとそれ出だしからもうフォルテで入る曲で終わりもずっとフォルテが続くんですねとあのかなり長く結構フォルテで弾くんですけどやっぱりそういう曲とかだと私の場合結構体力が持たなくって。25分の曲の楽譜の、うん 厚さってどれぐらいですか。ああ、これなんですけど、はい、うんとちょっとこれだとわかんないよね。片面だと三十五ページです。いやあ、えそれ覚えた感じですか。そうです、アンブですで。結構大変でした<笑>この曲は。<笑>もう私さすがにね、あの楽譜を覚えるっていうスキルが。 なくなりました。<笑>でもあのあれですよね。やっぱりそうやってんなんかずっとやってないとっていうのがありますよね。いや本当それですね。あの、うん、ピアノのスキルってやってないスキルはすぐなくなりますね。わかる。すごいわかります。あの指でもそうじゃないですか。すぐなんか弾けなくなりませんか。そうなんですよ。よ<笑> コサメさんの、えっと、枠では、えっと、クラシックの演奏がメインになる感じそうですか、えー、プログラムはあのほとんど結構クラシックで今回揃えていてでもあの、えー、とこの「レピフェスを」を、えー、ご覧になってくださる方が結構あのクラシックだけじゃなくてもういろんなジャンルを多分聞かれる方が多いと思ったのであの割とこうなんだろうよく知られているクラシックだった たり、あとあのー、結構クラシックでも聞きやすい、聞き馴染みのあるようなものを。うんえー、ちょっと中心に、あのーうん、読んでみました。はい、ありがとうございます。敷居が高く思われがちなクラシックを、サ、う、メ、ん、ちゃんのパワーで。うん、ええと。は, い、<笑>はい。たくさんの人にね、聞いてもらえるといいなあと思って、ね。いや、クラシック曲は本当。 あの素敵な曲がたくさんあるのであのみんなが聴いてくれたらいいなと思っているので聴<笑>いてくださる方にクラシックのこう楽しみ方みたいなものが何か伝わったらいいかなって<笑>思ってはいめちゃくちゃ楽しみ<笑><笑>ありがとうございます<笑>私はあのー、小雨さんと同じ場所 でお届けすることになるので、リアルタイムに見れる。うんれるえー、<笑>あたかさんのリアルタイムに見れる。楽しみに。<笑>いや、楽しみです。本当によろしくお願いします。<笑>います<笑>じゃあ、えー、皆さん、レピフェス。二十日に迫っております。どうぞ楽しみに。楽しみ。頑張ります。